こんにちは。あの私、最近、ね、いろんなあの雑誌でなんか取り上げてもらうことが多いみたいですね。あの、の、メールの営業のメールを送っていただきましたらあの読みますんで、えー、電話とかのね、取材だとすごい助かりますね、えー。今回はなんかこういうやつ、まあこの雑誌、まあ私、普段雑誌って呼ばないんですけど、えー、グッズドですって書いてあるのは多分男性向けのやつなんですかね、別に女性が読んでもいいと思うんですけど、これね、あのいろんな商品紹介をする雑誌があるんです。商品紹介って YouTuber がいろいろやってますけど、やっぱそんだけ人気があるってことなんですね。ん、全然なんか普段 商品紹介でやろうと思わないんですが、あのそういうわけで、そこでね、あのこんな風に取り上げていただいたんですよ、あの北海道の、えー、銀山という駅でですね、しかり別いや、銀山で銀山 の, あの山の中、雪がめっちゃ降ってるところでね、あの電話して、えー、雑誌社の方とねあの、取材していただきましたんで。で、えー、ここに書いてあることを読もうと思いますが、旅、えー、行系 YouTuber、スーツさんに聞いた。 えー、旅先でどんな機材で動画を作っているのフットワークの良さと流れるような喋りの解説で人気の旅行系 YouTube クリエイター、スーツさん、えー。年間200日以上の旅をしながら撮影し、しかもその途中で編集しながら動画をアップしているという、からどんな機材を旅先に持っていき、楽しい動画を作成しているのか聞いてみた。あ、これちなみにあの許可もらって読んでますので大丈夫です。えー、旅には日常がある。初めての土地、知らない街を訪ねると新たな発見がし、この辺はいいだ。えー どんな用意をして動画を作っているのだろうか長期の海外に行くとき以外は荷物のほとんどが撮影機材なんです。と、チャンネル登録者数20万人を超える人気クリエイターのスーツさん。一般の方は旅行の荷物のほとんどがいるじゃないですか。正直言って撮影機材は重いし荷物は減らしたいんです。 だから着替えはほぼ持ちません。下着はパンツの替え1枚とシャツも1枚、両方とも夜ホテルで洗っても朝までに乾く速乾性素材にしています。こ, のこんな話までね、あのー、していただいているので、も全然問題ないんですけど、あのー、これ、まあじゃあまずいくつか紹介する中で、えー、よく視聴者の方からも聞かれるんですけども、スイスウィーン105848リットルというやつなんですが、あのー、最近動画で使ってませんけどね、えー、荷物が大きい時なんか、はもうやっぱあのー長旅の時とか使いますよ。 えー、ゴロゴロゴロとこう、転がすキャリーバッグの、えー、背負うタイプのやつを、えー、使っております。で、それはまあ、背負うこともできるし、転がすこともできるというキャリーバッグでして、えー、車輪は2つしかありません。だからあの水平に持って移動させるってことはできないからね、ちょっとこう移動させるのにあの手間がかかるのはあのデメリットですけども、あの基本まあ、それをゴロゴロ転がすというような形で長旅をやっています。 で、これのいいところは、あの何かいざというときに、ね、例えば今から山に登るとか、ですね、えー、混雑している駅の中を歩くとか、そういうときにはキャリーバッグではなくて、リュックサックにしてそのまま行くことができるという点です、自転車に乗るときなんかも言うようですね、荷物が重くても乗れちゃいますから。であの普段はずっと転がしてるで、このね、キャリーバッグ、えー、背負うことができるキャリーバッグ使ってる人よく言うんですけども、あの転がしてばっかりで、リュックサックとして使う機会がほとんどない、だったら普通のキャリーバッグの方がいいだろう。 っていう話がね、あるんですで、すそれはあの、そう思う人もいるのかもしれないしそういう考えであの、このキャリーバッグにもリュックサックにもなるのを買わないという選択もありだと思うんですが私の場合は旅行中に発生するいざという時に対応できるというそのそのの、ね、もうあのその効果を発揮するのはもう10日に1回とかでも買わないんであの、そのいざという時に使えるからだからこのリュックサックにもキャリーバッグにもなるやつを使っておりますこれ1万4000円前後らしいですね、えー、これ実はもらい物なんですよ、うん、もうボロボロに壊れちゃってるんですけど えー、スーツさんのコメントを読みますか。撮影機材は一つ一つは小さくてもまとまるとかなりの重量になりますそうなんですよですから移動の時は基本的にはコロナして運ぶ方が楽ですでも見歩走路だったりそうそうそう神社とかね、えー、する場合は背負えた方がいいかなと思ってこのキャリー荷物が整理できて使い勝手がいいです、うん、そんなことをあの答えた記憶があります、えー、次 えー、カメラですね、ビデオカメラ、えー、今ここで一つの視聴者の皆さんにあのこう映像を撮ってお送りしているこのカメラが、えー、私の撮ってるものですけども、カメラは二台持ちということになっていまして、もう一個どっかにあったような気がしましたけど、あったあった、ありました、あのもう一個のカメラは、えー、今ご覧に入れますけど、まあまあ、これこれですね、今同じものがこの向かい側にもあって、私を撮影してるんですけども。 えー、ソニーハンディーカの FDR-AX45、えー、実勢価格10万円前後と書いてありますなんか私に9万とかであの買ってますけどねよく えー、スーツさんのコメント僕らは映像の命ですからビデオカメラはいいものを使いたいんですそれにもし途中で壊れたらということを考えるとやっぱり2台持ちこのカメラは本当に綺麗な映像が撮影できるし取り回しもいいんです本当その通りですねあの、まあこれねちょっと今後もしかしたらもっといいカメラにあの更新しようかなという計画もあるんですけどあの 4K の撮影ができるんですが 4K 機能は実際には使っておりませんかなり大変なんですよ 4K は あのデータが大きすぎてね、まずあの送信するのも大変だし、パソコンがすぐいっぱいになっちゃうし、もう SD カードもいくつも持っていかなきゃいけないし、もうめちゃくちゃ大変だからあの 4K じゃないんですけども、まあ、その代わりに、えー、フル HD の、まあ、最高レベルの、えー、画質にしてですねで、えー、フレームレートというのがあるんですが、あの画面がこう滑らかに、えー、できるような、えー、仕組みがあるん で, で、それはね、やっぱりこのカメラじゃないとなかなかできないから、4K 撮影は機能封印してますけども、 あの滑らか撮影で、えー、だ出しますに 4K の滑らかっていうのはこのカメラだとできないんであのいろんな YouTuber が、ね、これ使ってると思いますよ。なんか見てるとあの本当にヘズマリュウとかのねあの動画を見るとああ、あの YouTuber もこれ使ってるんだとかありましたねで。次に携帯電話なんですけども GooglePixel4 というのかな、えー、そういうやつを使っております。 えー、ここにはですね高性能の写真撮影に加え Google アシスタントやモーションセンサーなど最新のテクノロジーが詰め込まれたスマートフォンまあ、ちょっと Google アシスタントとか初めて聞いたんで、まあ、全くその機能は私使いこなしてないと思うんですけど 値段書いてないな、これ、いくらで買ったのかな、ちょっとね、いくらで買ったのかわかんないです多分たぶん14万とかだったと思うす、ごい高いやつですけどね、あの、もうなんかこう、携帯電話ね、安っぽい、ファーウェイ使ってるとかなんとか言いながら、なんか結局お前14万の携帯電話使ってるんだって思うと思うんですけど、あのね、スマートフォンっていうのをねあの、いかに有用に活用するかっていうのが、YouTube、重要なポイントなんですよ。 あのまず何か変なものが現れると、まあ、例えばね歩いてたら上から隕石が落ちてきたっつったらすぐ撮らなきゃいけないじゃないですかっていう時にあの例えば背中にリュックサックしとってるとそれを下ろしてで、えー、そこからこう開けてねあったあっ た, あったビデオカメラとかやってたら間に合わないわけですよそうじゃなくてあっ隕石来たっていうふうにできる必要があるもうそのすぐに撮影することができるようなものをちゃんと持っておかなきゃいけないしその画質は良くなきゃいけないと思ってそれでねあの投資しましたもう用はなんていうのあの バタフライナイフってありますよね。あれみたいなもんで、あのバタフライカメラですよ。そういう機能としてスマートフォンを使いました。まあ、買いましたで。それからもう一個は、そうそう、例えば飛行機の国際線に乗ってビジネスクラスとかまあファーストクラスとか乗るじゃないですか。でそういう時にね、あのこんな大きいカメラとか持ってたら、あいつなんだって、ラウンジで写真とか撮っててもう、うわーって感じになりますん で, で、それで、ラウンジの、あの、こう、例えば料理の写真を撮るってなったらば、これをこう撮ると、十分綺麗に撮れるんですよ。 で、ね、これ何でか知らないけど、なんかすごくあの色味をこう綺麗にするような機能があの入ってるみたいでして、これで撮れた写真はね、もうそれはもう素晴らしいの一言です。もう下手なビデオカメラとか一眼レフカメラとかで撮るよりも、サムネイル用の写真とかもね、もうこれで撮っちゃった方がいいものができるっていう場合がね、もう往々にしてあります。なもので、ちょっと皆さんに見せようと思ったんですけど、例えばね、こんな。 感じですけど、これはあの大阪の、えー、だから道頓堀ですけどねあのまだコロナウイルスが出始めの頃きれいじゃないですか夜景モードっていうのもあってね、これでなんか適当にピピッと押すとすごいきれいなのが撮れるんですよ例えばこれですあとはあの長野県の、えー、木曽路のですね、えー、何塾って言ったっけな習い塾か、えー、宿場町のところの中に入って撮ったんですけどもすごいきれいに撮れるでしょこれはもう大事だなと思ってもうね、えー まあ、なんか色が何でかよくわかんないけど、綺麗に撮れるし、まあそれはまあおまけみたいなもんですけど、えー 加工技術がね、あのコンピューターがいいのを履いてて素晴らしいとかで。それから手軽に撮ることができる。えー、あまり行業しくなく、パシャッと人の迷惑にならないように撮ることができる。そして何かあったときにすぐ、えー、使うことができるということで、えー、この携帯電話はもうカメラとしてあの使っていると言ってもいいです。だからまあ実際にはあのカメラだけではもったいないんで、電話付きカメラって感じですけどね。まあ、そ, れはもしもやそれから続きまして。 バッファロー HDPGAC2U3 と書いてありますけども、えー、これはですね、今皆さんに紹介しても大丈夫だな。ちょっと引っ込めてご覧に入れましょう。まあ、最近ずっと使ってるんで、そろそろ更新しなきゃいけないなと思ってるんですけども、えー、外付けの SSD というやつですが、の 1TB の中に入るようになってますが、外で撮った動画をこの中に保存しておかなければ、やっぱりちょっとうまく、うん 活動すするここことととはででできないということで、えー、これは大事ですねあのパソコン、私も大容量のやつ買いましたけど、せいぜい 512GB です。もうこれをいくつか持って、まあ、大体の場合2つとか持ってきますけどね、ここにもあのそう書いてありますが、えーまあ、なんで2つ持っていくかっていうと、あのこれまあ、基本的に使うものはこれなんだけど、やっぱ後回しにするとかいう使用頻度の低いものはもう1個の方にあの入れたいとかね。 まあ、いろいろ使います。まあ、ちなみにあの、使用頻度の低い方はこっちでして、これはあの 2TB のやつですね。えー、2TB のまた別のやつです。これは確か、えー、SSD じゃなくてハードディスクだったかなと思います。えー、それからですね、次は、えー、SD カードです。あの、ソニーのやつでして、えー、SFG シリーズタフと書いてありますけども、これも高かったですよ。えー、普通のね、えー、クラス10、まあ、クラス10ってのは読み書きスピード最高のやつでして、動画撮るにはクラス10じゃないといけないんですけど、 でその SD カードの普通の支柱価格の2倍しましたね、倍の値段。でもね、あの倍の値段するとなんかお前贅沢思考だなって感じすると思うんですけど、あの今まで普通のやつ使ってたんですけど、それはね、3ヶ月ぐらいすると、もうなんか、ちゃんと読み込まなくなったりとかするんですよ。で読み込まなくなって でもまあ、とりあえずカメラは読み込まないだけでパソコンは読み込んでくれるんでデータの引っ込まれたりとかそういうことはできるんですけどもまあ、やっぱね旅行中にいきなり SD カードが壊れたりとかすると困ると代わりの SD カードをどっかから用意したりとかしなきゃいけなくなるんでなかなか壊れないような SD カードを用意したいということですねあの普通の2倍の値段するソニーの硬いチタン製らしいんですけど、ね、SD カードを買ってみましたら、まあ、今のところね壊れておりませんあの 標準よりももう標準、今まで3ヶ月で壊れてしまっていたものがもう半年とかそれ以上、もう1年近くなんなら使い続けてるんじゃないかなという気がしますだからあのコスト的には非常に安くなりましたよ、うん、だってあの3ヶ月にね、えー、12000円とか従来のやつ12000円くらいだったんですけど半年で24000円じゃないですか今のやつはまあだいたい25000円ぐらいですけどもはるかに半年を超えてずっと使い続けてますからあのとってもね、いいなと思いますであの硬いんでなんか衝撃とかにもね強いみたいなそう簡単にデータは おかしく な, ないしそれからね、あとも読み書きスピードがすごい速いですね。既製品 と, 既製品というか市中の普通の出回ってるやつと比べても、やっぱ倍の値段払うとすごい疑いものができるんだなと思いまして、これは今後も使い続けたいおすすめの SD カードですね。まあこんだけ大量にあの書き出し読 み, 込み 読, み込み読み込みっていうのは頻繁にするかどうかわかりません。えー、それからですね、次、えー、靴ですが、えー、リーガル、えー、リンガルウォーカー2アイレットって書いてあります。これは あの、私が靴があまりにもボロボロすぎましたんで福岡天神に行った時に、えー、三越がありましたんでじゃ あ, まあボロボロの靴で三越行くかそこでねあの、買ったやつなんですけどもあの私すごい長い距離を歩くんですがあの、歩きやすいような靴ないですかと質問したらねあ、いいものがございます。 あ靴の裏にクッションが入っても、お客様のような方は絶対これ入った方がいいですよとお勧めしていただいたものでして、すごい、それでね、私もあのウォーキングはずいぶん変わりましたね。もっと早くこれ使い始めてのよかったなって感じなんですけど、まあ、私の人生で一番高い、えー、靴ですかね、えー、28,600 円というか、まあ、こんな高級な靴買ってもなと思ったんですが、やっぱね、靴はね、いいもの買った方がいいと思う。あのスーツはもう大学に入った時に買った安いやつをずーっと使ってますけども、靴はやっぱこれ、これはいい。 えー、アッパーに鹿を使使い…あ鹿ののってんのへーえー、足の甲周りのフィット感を重視した作りなんそうなんですかそれ知らなかったけど高反発性クッションを搭載して着地時の力を推進力に変えてスムーズな歩行に従来はねもう歩いてると足の裏が痛くなって足があの棒になるっていう前に足の裏がもう潰れてぺちゃんこになって痛い痛い痛い痛いみたいな感じだったそれでも頑張って歩いてたんですけどそれがなくなったんでねあの 長く歩いても疲れません。もう本当にね、その通りですよ。あの三越の人にも頭が上がりません。えー、それからですね、えー、あとはまあ、パソコンとかにしますかね。マイクロソフトサーフェスブック2ってのがありますけども、あの、パソコンは今ね、2台実はあります。えーと、まず、まあ、2台とももう今家で使ってるんであれなんですが、まず1つはこちら。あの スーパーの割引シールを貼ってですね、デコレーションしました。なんか意識高い系パソコンを使う、MacBook とかで、ね、使う人は あのここにこうシールとか貼りたがるって言うんですけど私あの文化あの気持ち悪いなと思って見てんんあすいませんつつ使ってる方いたらあの申し訳ないんですけど私 は,、ねはい、は好きじゃないんであのそれをねあのもう私はああいうのは嫌いだっていうのを自己表現としてですねあのここにあのこういうスーパーのダサいシールとかを貼ってるんですけどちょっと飛行機のあのファーストクラスとかに乗ってて仕事をしてるじゃないですかでそういう時にこれをやってるとさすがにみっともないっていうんであのこれはあの先代のパソコンなんですけども あの新しいパソコンにはあのそういうものは貼っておりません。で、えー、ちなみに2台あって、ですね、こっちは今何に使ってるかっていうと、主にゲーム実況とかをやるのに使っております。で、こっちはあの動画編集を本来するのに使っててで、えー、ダイヤ改正とかとんでもなく需要が逼迫している動画編集がもう追いつかないという時には、えー、2台とも使っているということをやっております。普段持ち歩いてるのは これだけです。このパソコンはね、あの、とても、とても重いんですよ。もう1個ね2、2キロはいかないかな、でもそれぐらいするんで、もうこれ2個持ってるとね、リックサックが重くて、うわーって感じがしてくるんですけど、でもやっぱりもっと軽いものを使いたいなとは思いますよ。軽量のパソコンいっぱいあるけども、でもこの重いパソコンじゃない。 あのー、やっていけないもうこれはあの最高性能です、マイクロソフトのね。性能が一番いいやつじゃないと、あの読み込みとかに時間がかかったりとか、途中でフリーズしたりとかしたらもうたまったもんじゃないんで、えー、しっかりしたものと思っております。これはね、もともとあの世界一周旅行に行くにあたっ て, て、あちょった、痛い、世界一周旅行に行くにあたって買ったんですけども、あのー、まあ、それがですね、えー、さらに今度はこの間、日本一周するにあたって、えー、もっと大きいやつを買いました。あのー 本当はこれが一番いいやつだと思ったらもっといいやつが あ, あったの知らなかったんですけどね、えー、まあバッテリーとかがあの長時間持つようになってるんですけどもあのずっと1年間使ってるとだんだん持ちが悪くなってくるんで、えー、外用にと新しく更新したものです確かに1020、えーね、万はいかなかったと思うこっちが19万とかでこっちが23万とかでなんか買ったような覚えがありますあの便利に使っておりますこれまあちょっと大きくてねあの面倒なんですけどでも、まあ、小さいのと大きいのがちょうどこうありますんで えー、どっちが新しいか古いかっていうのは一目で見られるまあ、これも大変助かいますねこのねパソコンに変えた時はもう感動的でしてあの、あらゆる操作があの、猛烈なスピードで変わってね、えー、使い始めたのは大学3年の時でしたけど、えー、今でもあの、使ってるしまあ、MacBook もいいって話なんであの、ぜひ挑戦してみたいんですけどもなかなかねあの、Apple、えー、ア, アレルギーがありましてあの、使うに至りません、ね、操作の方法もなんか難しそう難しそうっていうだけなんですけど結構いいという話なんですが あの、いつも音楽作ってくれてるたっくさんにもですね、またさらにいいパソコン出ましたんで、あの、どうですかってことを言われてるんで、えー、またパソコンなどは買ってみようかなとも思っております。ということで、まああの他にもあの、書いてはあるんですが、とりあえず今回はこの雑誌につきましてですね、えー、皆さんにご覧に入れました。なんか他にもいくつか私の出てる雑誌あったと思いますよ。あの やっぱそうい う, こういう雑誌の仕事とかってね、あの、もう私が自分で担当してるんじゃないから、あの、インタビューとかもちろん本人が受けて、ちゃんと、あの、読者のことを考えて、しっかりしたことを喋ろうと思ってやってますが、あの、何の雑誌にね、自分が出てるのかとか、よくわからない。これもあの、私 の, あの部下が送ってくれたものでして、あの、それを見て、ははと思って、これ、あの、発案してですね、動画に、ネタにさせていただいたんです。でも、せっかく、これ雑誌もらったのかな買ったのか、私はわからないです。買ったのかなやつなんで。 ちょっと読んでみたら、ああ、他にもなんか私の使ってるやつがあるはリコーシータとかね、この360度カメラとか、えー、そういうやつも あ, あります。まあ、大体そんなところでしたかね。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。